当時の八坂は皆さんの元気と街の元気そのこの笑顔のキャッチボールから生まれると思いますご声援よろしくお願いいたします 月明かり波に乗りキラキラと明日へと夢を運ぶ熱い風に誘われ届け未来へロコモーション The let n let's go share the v i s i n the million question. Yeah, I'm sorry. Been... ちっちゃな子どもたちからどんどんお姉さんお姉さんになっていきますけどずっとずっとこの祭りが続きますように皆さん応援の方お願いいたしますでえー、っと今日はですねちょっとよさこい移住のお知らせをしたいと思います